頑張ります、えー、本日最後の演舞になります、えー、秋の勝利まいりました秋は前向かいですちょっと風が強くなってきてね、えー、皆さん、えー、寒いかなと思うので、えー、私たち局面通り奇跡起こしてるんですね、えー、4分後この風が無風になってるとかなってないとか気が、はい、てくれ ま, ますそれでは参ります気をつけ会場の皆様にレ Gracias.、No. 「鏡で味を奇跡まで起こせ」「支えに合うたのぞっといと」